改めまして、浅香です。よろしくお願いします。原みっちゃんです。お願いします。いや、今回本当にありがとうございます。ご参加いただけて嬉しいです。とんでもないです。お願いします。お願いします。今日はなんかそのレピフェス前にちょっともう。初めてちゃんと喋れるタイミングだなと思う。いろいろ聞けたらいいなと思って。はい<笑> ハラミちゃんってあの私のことを知ってくれたタイミングとかっていつぐらいだったりしますかえー、いつぐらいだったっけな、あのー、ヨミーさんとあの連弾されてた時だからあれっていつぐらいですかあれが<笑>えと、ね、2019年の、えー、とああの品川2回目の時なんで えっとあれ、十前、十月。ぐらい、二年ぐらい前ですかね、じゃあ。その頃に、はい、あの存在は初めて、あの知って。はい、でその後に、その、あのなんて言うんでしょうその普通にそのチャンネルもやられてる。っていうのを認識させていただいたのが、多分一年前ぐらいだった。はい 気がします多分ね<笑>そのまだヨミ君と一緒にやった頃って、うん、私チャンネル登録が多分500人とかあ<笑>そうそうだったころ、ね、で、はい、本当に初めてストリートピアノ行ったみたいなタイミングだったんでんなるほど私は逆にハラミちゃんを知ったのが、えっとはい、都庁ピアノであのクイーンの曲を あめっちゃ初期多分、ストーリートピアノ私もその時2回目とかの時に<笑><笑>で私クイーンめちゃくちゃ大好きでああそうなんです、ねはいクイーンストリートピアノでやってる人がいるいいなあ<笑>なるほどそんな前から、はい、ありがとうございますそうそう初めてハラミちゃんが耳コピーした曲とかって覚えてます、ね えー、<笑>そうですね初めては多分幼稚園生ぐらいの時にひな祭りの曲とかを耳コピーして聴いたのが多分最初ですかねうん私一番最初「パラダイス銀河」とか「 本当光源氏さんがなんか流れてきてた頃<笑>みたいなめっちゃ前<笑>テレビから流れてきたのを耳コピー自然にしてたみたいなのありますよ ね, <笑>ねあえてすごく意識的にやるとかっていうよりも本当に自然に<笑>うんうん、うん 自分が弾けるのか気になって、うん、いつも毎回コピーしてたみたいな、多分近い感覚なのかなって思、うんうんはいかかります。ありますなんかどんどんどんどんこう弾きたい曲なんか弾いてみたい曲みたいなのが増えていくい。あ、そうですね確かに弾いてみたい<笑>ピアノでやったらどうなるんだろうみたいな興味でめっちゃ弾いてたみたいな、うんうんうん、コピーしたみたいのが確かに、うん。うん 記憶にあります。その耳コピーしたのを、なんか友達の前でめっちゃやっぱり弾いてみたりとかってしてました。あ, あそうですね。やっぱり家族の前とか、音楽の休み時間とか。で弾いてたっていうのは記憶にあります。うんうんうんうん、音楽室のピアノ、うん、結構、よく休み時間に遊びに行っちゃ う,、はいう。そうそうですよね。わ<笑>かります。占領してました。<笑>はい。 <笑>めっちゃわかります<笑>、うん。<笑>いやなんかそれで私ハロミちゃんがあの CD をリリースされたときに私、はい、あ の, みあのすぐ曲名何をやってらっしゃるのかなって見たときにオリジナル曲って思ってそうななんですよなんかオリジナル曲とかって、うん、結構その昔から作られたりとかしてた 感じですかあいやあれが初めての作曲で、うんうん、や, っぱやったことなくて、うんうん、あのー、すごいな勝手にすごい苦手意識があって、うん、あんまりトライしてこなかったんですけど、うんまあ、活動して1年経った時に、うん、なんか今の自分がどんな曲を作るのかを気になってまあ完成するかわかんないけどちょっと。 勢いで作ってみようと思って初めて作ったって感じですね。へ, <笑>へなんかその勢いでつくあのファンファーレ作られた時に、はい、なんかイメージとかってあったんですかなんかこ う, こうどういう手順手順って言ったらなんか変だけどんなんか割と私あ、まあ、本業作曲の方なんですけどなんか自分が曲作る時とか。 で、なんかこうイメージ、うわって頭の中に広げて、こう、そこから降ってくる音があって、書く時もあるし、うんうんうん。なんかちょっと輪郭がっつり決める時とかもあるんですけど、うんうんうん、あのファンファーレを作る時って、なん、どういう風に作り始めたとかってあるんですか、はい。そうですね、なんかすごいテーマをすごい決めて、書いたっていうよりは。自分の今の心の中を、まあ、ピアノに。 映し撮るじゃないですけど、うん、どんなことを自分今の自分は思ってるのかなっていう、まあ、鏡を見る感覚で本当に降ってきたメロディーとか、まあ、コードとかを、うんまあ、ちょこちょこメモしながら作っていてでなんか自然にできたあの。 感覚うん自分が初めてそれをバーってフルで、まあ、ほぼなんかあらこう形ができ始めてバーって弾いて、うん、なんか自分で思ったのはなんかすごい新しいなんかスタートを切ろうとしてるじゃないですけどなんかこう始まり何かの始まりのきっかけになるような思ったより勢いのある曲になったなと思っていてでそれをなんか自分の中であのボイスメモ機能 iPhone の。であの ちょくちょくフレーズを録音してるんですけど、なんかそこに自分の勝手になんか多分パって思ったのか、うん、そのボイスメモのタイトルをファンファレって書いてたんですよ。へそうなんですよ。でも本当あんまり意識してなくて、その曲を初めてその自分のマネージャーさんに、うん、あの電話越しに。 本当に初めて一人目で聴かせた時になんかあの今のタイトル何がいいかなって聞いたらマネージャーさんが偶然「ファンファレ」って言ってうわすごい<笑>すごいうわーって思ってこれはもうやっぱ始まりの鐘というか、うんうん、なんか合図っていう意味で「やっぱファンファレ」っていう曲がいいんじゃないかなと思って、うんうんまあ、完成したっていう感じです。えーえー なんかすごいその私いつもタイトルつけるのすごい苦しくてああそうですよねタイトル<笑>なんかそう思い出うわーって広げるじゃないですかシチュエーションはわかるんだけどタイトル<笑><笑>ってなるんですよタイトルで難しい私は結構もう直接的なのを結構つけちゃうんで、うんうん、あんまりおしゃれなのがつけられないんですけど<笑>ままけいやでもファンファーレって私もあれ聞かせていただいた時にはあ うん、確かにファンファーレってなりました。あ、本当ですか。<笑>はい、ファンファーレ感出ててよかった。<笑><笑>すごい、なんか、す、やっぱ勢いがある、なんか本当に何か始まるみたいな。勢いがすごいあったんで。う, ん, うん、確かに、じゃあ、もう、あのタイトルはもう降ってくるべくし、て降ってきたんだ。あ、そう、そうですね。はい。<笑>うん、本当<笑>いやー、そっかでも、なんか初めて。その作ったのがファンファーレっておっしゃって、はい。 ましたけどめっちゃかっこいいから、はい、<笑>なんかもっと前からなんかいろいろ作ってくるなんていうかな作曲の癖があっても満を持してあそこだったのかなって思ってたんでん今すごいびっくりしました。<笑><笑>まだ勉強中ですすいいやすごいわーじゃあなんか、はい、もう その次に2作品目、あ 雨, 雨、雨雨雨、うん、はい、はい、雨、あのあの作品が次作られた中で、うん、そ, それもやっぱりイメージその雨の中情景を描いてたみたいな感じですか？うん、雨の日ってすごい低気圧になるから私すっごい頭痛がすごい起きやすくて、<笑>めっちゃかります。<笑>そうなんですよ。なんか眠くなっちゃうっていうかなんかやる気があんまりすごく出なくて、やっぱりこの 結構働いて、あの会社員やってた時とかはもう本当に雨の日だと、すごいなんか、なんて言うんでしょう。もう明らかに進捗が遅くなったりとかして。なんか す, ご分かるすごい、そうなんですよ、すごい。もうあってちゃって、なんかそれがすごい、なんか天気に左右されてる。なんか自分もやだなみたいな感じで、ちょっと落ち込んじゃう時があったんですけど、うん、なんかこう、その雨。 で逆になんかすごい自分の内側をなんかすごいちゃんと見る天気でもあるなと思ってなんか晴れの日ってこうやっぱ外に出かけたりとか。 すごい逆に何かに夢中になれちゃうからあんまりこう自分の内側に意識がいかないけど雨ってなんかこう自分を見つめ直せたりと か, なんか自分の中になんかしっかり意識を持てるあなんか逆に物の見方を変えればいい天気なのかもなってなんかその時ふと思ってなんかそういう雨っていう存在が自分も好きになりたくってなんか好きになれるような曲を なんか完成させたらもっと好きになれるかだと思ってでそれでちょっと雨っぽいフレーズを自分なりに探したりとかして完成させかっこいい、はい、なんかでもその雨で<笑>私も雨気圧が低くなるのがよっもっとだめで。 来る直前とか、急にンクーって気になってしまうから、もう、うん、そんなになってて。いわかります。からもう起き上がれないみたいな。<笑>そうそう。でな、うん、そのいう日に出かけなきゃいけないとかなると、うん、えぇ、ー、もう、無理、みたいな。いや、わかります。うん、いや、でも、なんか、今言われたのが、すごいしっくりきました。なんか、その、自分、うん、雨の日、自分の中を、こう、うん、うんうん、確かに、そう な, んです、ね、なんかった。 こうふわって出てくる気持ちだったりとかっていうのに、ちゃんと耳傾ける時間みたいな。ありますね。うんうんうん、そうなんですよ。気づいてなかった。無意識にやられて。無意識。そうですよ、ね。そういえばしてたな。そうですよね。うん、やっぱ感じるものをこう作品に表していくっていうのがね、やっぱり作曲の。 醍醐味ですもんね。うん、そうですね。えー、ちゃんの新しい曲とかめっちゃ聞いていきたい。あ、ありがとうございます。<笑>今度それこそ十四日に、うん、あの YouTube で発表するのでよかったら聞いてください。うん、聞きます。え、すごい。え、もう<笑>。 じじゃあ新しい曲がもうどんどんんできてきててる感じ、はい、そうですねあの次さんあのその「ファンファーレアメの次 の,、はい、の「947」って曲で、うんうん、あのそれはあの活動日数が947日、うん、であのあの今度武道館でライブさせていただくんですけどそこまでのなんか自分の気持ちというか947日って自分にとってやっぱりすごい冒険だったので。うんうん なんかその自分の歩んできた冒険っていうテーマで作らせていただいて、うん、なのでよかったら<笑>もしおったら見てくださ い, います、はい、武道館がすごいなって、うん、私も一つ夢がやっぱり武道館でやってみたいっていうのは、うんうんはいうん、なんか本当もう10年ぐらい前からずっと思ってて、うん、いつか絶対そこに立ちたいって思ってるから、うん、なんかそこにもう。うん もうその目前にやってきてる、そのハラミちゃんのそのステージが、もうなんかどうなるんだろうね、えー<笑><笑>。これピアノだけ。あ、そうです。本当にあの三百六十度のステージで、本当にグランドピアノが一個あるっていう。<笑> ちょなんですよ、<笑>そうなんですよ。<笑>そう、なんか前のライブとかだと、結構なんかあの、うん、えっ、ー、と正気使われてたりとかっていうのを拝見してたから、ありがとうございます、ね。ドン、うん、と。<笑>うん。そうですね、ドンと。<笑>そうなんですよ、ね。いやもうなんか、ワクワク、ドキドキ。<笑>うんうんうんうん。と、あともう本当緊張感ありますよ、ね、そうですよね。<笑>なんか、 変な話な話んか結婚式あげる気持ちになってきちゃってなんかこうなんか結婚式って自分のベストな容姿というか、うん、みんなエステ行ったりと か,、うん、なんか髪なんか整えたりとか行くじゃないですかでも自分の最高な状態で、はいはいはい、なんかお世話になった人を呼んで結婚式ってするけど、うんはいはい、なんかそれが自分にとって武道館がなんか本当に自分のベストを出すって っていうふうに思うと、うんうん、結婚式あげたことないんですけどなんか結婚式の準備してるみたいな、うん、気持ちになってきて<笑>、うん、あじゃあ次あれですよ結婚式、うん、自分が今度本当にやるときはなんかすごいもうテキパキと準備できる可能性が あ, あ, あると<笑>めっゃ落ち着いてる人<笑>本当にだからその準備めちゃくちゃ忙しい中で今回レピフェス出てくださることになったんでもう本当に、はい、いや絶対 タイミング厳しいんじゃないかなって思いながらいいやも う, こう、うこちゃえみたいな本当にありがとういいピアノは別にその女の子のものでもないし別に男性のものでもないんですけどなんかやっぱりあのこうお祭りとしてなんかこうやっぱ女性で盛り上げていくっていうのはなんかすごい。 素敵だなってあの前回のあの配信も見させていただいていていはいでこうやってあのアサピさんがこうあのまとめて取りまとめてくださってなんかこうやって女性のこうピアニストがなんかこうなんか一致団結することでなんかこうよりこうピアノが盛り上がっていくっていうのはなんかすごいうんなんかそれをあえてやっぱネットでやる、うん、なんかやっぱりコンサートとかで ライブとかでやることももちろんできるんですけどそれをこうやっぱあえてネットで各々配信するっていうのがなんかより身近なフェスというか、うんうん、なんか誰でも参加できるフェスみたいな感じで無料で、はい、なんかよりやっぱ自分のピアノをやっぱ身近にしたいっていうビジョンともすごくなんかそれが重なってなんかすごい自分も参加することを楽しみにしてたのであの見てくださってる皆さんも。 なんか当日はなんか何も気負わずというかなんか本当に家でまったり見れるフェスの気持ちであこんなピアノの音色もあるんだなとか逆にこの方あんまりチャンネル見てなかったけど好きだなとかなんか自分の好みの音を探すっていうのはそういう楽しい時間だと思うので楽しんでいただければなと思いますありがとうございます。<笑><笑> いや本当あの、年末も年末だから開催する日も3一3日大晦日だし。 仕事納め28ぐらいだし29が唯一のみんな休めるあたりかなみたいなって肉の日なんですかそう肉 の, 肉の日と思って<笑> そ, ううそうそうそ う, そうちょっとこれ1か月前だとねいい肉だったんですけど、ね、そうそういい肉だったんですけど<笑> い, いい肉、うん、いいふ肉もんも、ね、かないかもねえ<笑><笑>いいは い, い, い なんか今度ぜひ、ハラミちゃんの、えーとはい、出演は、えー、と12月29日、えー、と14時からですね、確か。 そうです、お昼。お昼、はい、はいはい、い、なので、ぜひ皆さんご覧ください。はな、い、<笑>みちゃん、はい、今日はありがとうございます。はいはい、あ, ささありがとうございます。